こんにちは、プロドです。今日はカナダ留学のリアルについてお話ししていきます。カナダ留学に今来てるんですけども、バンクーバーが実際どういう留学になってるのか、無料で留学する方法までお話しするんでよかったら聞いてみてください。これまで僕は11校の留学をしてきました。11校の留学をしたんですけども、11校で何をしてきたかっていうと、体験記を書いてきました。今回も体験記を書くっていう仕事を取りながら、無料留学をしてるんですけども、バンクーバーで実際どうなのかっていう話をしていきます。セブ島だとか、アメリカ留学だとか、 語学学校を中心に11校やってきたんですけども実際11校やってる人ってなかなかいないと思うんですよ。 実際に生徒としてリアルに体験をしながら授業を受けてそのリアルな体験記を書いてる仕事なんですけどもそれを踏まえた上で実際じゃあアメリカとセブとバンクーバーとどう違うのかっていう話を具体的にしていこうかなというふうに思いますで今僕がいるこの部屋なんですけどもホームステイをしてますホームステイ先でここの部屋を自分の部屋としてやってるんですけども結構まあいろんなことがあるわけですよホームステイってどうなのだとか学校の授業ってどうなのだとかっていうふうにいろいろあるんですけどもその中でも実際に僕が感じたことを中心にまとめていこうと 今日の話話つに絞ってお話しておしいきます実際にやってきたことをリアルに留学体験をして感じたことをまとめていきます2つ目授業中のグループレッスンが暇っていうのがあります バンクーバーだとかアメリカだとかの留学って基本的にはグループレッスンが思うです。僕が当時アメリカ行った時は大学生の時に休学をして行ったんですけども、実際中でどんなことをしてたかっていうと、10人ぐらいの少人数のグループにあって入れらされて、日本人だとか韓国人だとかを中心にグループになってお話をしていくっていう授業です。で、一つのトピックに対して先生がこれどうなのアーノっていう風に二人組のグループを作ってそれで話し合ってくださいね。で、実際にどういう風な話があったんですかっていうのをフィードバックしていくっていうような授業です。語 学, 学校は大いこういううな 形ででグルーープワークが多いですアメリカだとかバンクーバーだとかオーストラリアも大体はそこの感じですただ一つ違うのはフィリピンのセブ島は違うんですよフィリピンのセブ島はマンツーマンの授業がありますなんでマンツーマンの授業を受けれるっていう部分でいくとやっぱりフィリピンの方がすごく授業の質が高いっていうのがポイントですバンクーバーとアメリカとフィリピンの違いなんですけどもやっぱりコストパフォーマンス値段の高さが違うっていうのがありますフィリピンが一番安くて2番目にバンクーバーカナダで3番目にアメリカっていう感じですねでアメリカが一番高いっていうのがある ですけどもやっぱりフィリピンがものすごく安いですなんで安いかっていうと滞在費プラス食事代込みでトータルで20万ぐらい。 1ヶ月20万ぐらいで過ごせるっていうのがフィリピンただアメリカだとかカナダの場合は20万円で授業料プラス入学金とは別にホームステイ代とか滞在の食事代だとか交通費もかかってくるんでそういった部分でいくとやっぱりフィリピンの方がめちゃめちゃコストパフォーマンスがいいですなおかつ授業料も安いんでフィリピンがすごくおすすめです最近の留学の流れでいくと最近はちびっ子が増えてきました親子留学っていうのはものすごく流行っていて僕が行っているグローバルカレッジっていうところも親子留学でたくさんの子供たちがいっぱい来ます で一番下の子で言うと14歳だとかもうちっちゃい子はいっぱいいるんですけども普通に大人のクラスと一緒に入ってるのは14歳中学2年生。 っっていいいうのがいらっしゃいますそういった意味でいくと、やっぱ中学生も留学する時代なんだなって、親子で留学して、お母さんと一緒に授業をしていくっていうのが時代なのかなというふうに思ってます。ここ10年前で行くと、そんなこと全然なかったんですけど、今で言うと結構授業を一緒に受けてる親御さんたちが多いです。2番目、2番目の留学のポイント、カナダとアメリカを比べると、やっぱりカナダって、アメリカの2番線時間がすごく強いなっていうふうに感じてます。僕は今、バンクーバーにいるんですけども、バンクーバーは結構治安がいいです。で、アメリカと比べて、カナダの発音ってすごくクリアに聞こえる。 はっきり発音し て, くれるっていうのがポイントなんですけどもプラスアメリカはブロークンでニューヨークだとかは結構聞き取りにくいようなすごく崩した英語をしゃべるんですけどバンクーバーはすごくはっきりと喋ってくれるんで分かりやすいですアメリカ英語ではっきりと喋ってくれるんでカナダの英語はすごく聞き取りやすいのかなと僕は思ってます実はカナダってホンクーバーって言われるように香港人の移民がすごく多いいいいう国っていう国に言われていますバンクーバーで結構見かけるのはアジア人が多いんですよアジア人が多かったりイスラム系の人もいたりだとか結構異国の民族が混ざっていて っていうののがババンクーバーの印象ですなんで実際に海外に来てるんだけどもアメリカっぽいんだけどもアジアっぽいなんかどこか懐かしいというか親近感のあるような友達の人が多いんでそんなに海外に来てホームシックになるようなことがないんじゃないかなっていうふうに サンフランシスコだとかニューヨークだとかもアジア人が多いんですけどやっぱりアメリカ感とかアメリカのすごい自由な感じが逆にちょっと疎外感を感じるのが違いなのかなと僕は思ってますで実際バンクーバーだとすごく一番驚いたのがみんなバスから降りるときに俺を言うんですよそれはすごく驚きましたアメリカだと絶対絶対じゃないんですけど言ってるのがあんまり聞いたことなかったんでそう考えるとやっぱりカナダはすごく礼儀正しいんじゃないかなっていうふうに僕は印象を受けてますでプラス今円高になってるんですよ1ドル 79円まで円が高くなってるんで旅行客短期で来てるような僕のようなタイプの人はすごく有利かなっていう感じです1ドル90円ぐらいが相場かでバーって動いていてなおかつ今10円の違いがあるんでそれはすごくいいのかなっていうふうに思ってます3つ目の留学のリアルなポイントは無料留学ができるっていうことです カナダだとかセブ島だとかアメリカ留学なんですけども実際無料留学できる方法があります。インフルエンサー留学っていうのがあるんです。例えばマイクロインフルエンサーなんですけどもツイッターでフォロー数5000人だとかインスタ1万人ブログ月5万 PV 数だとか YouTube で言うと5000人登録者数がいればだいたい審査が通るっていうのがインフルエンサー留学になってます。で実際に留学の様子をツイッターで投稿したりだとかインスタで投稿したりだとか YouTube 使ったりだとかブログに書いたりするっていう仕事としてインフルエンサー留学するっていう方法 がありますそうすることで無料で滞在できるんですけどもただこれにはちょっとカラフリがあるんですねそれ何かっていうとカナダ留学の場合だと渡旅 費, まま費として飛行機代は自分に払わないといけなくてでなおかつホームステイ代も僕は今回自腹したんですけどもプラスでビザ代だとかっていうのに細かくかかってきます 何が無料になってるかっていうと、授業料が無料になってます。入学金だとか、授業料っていうのがかかってこないので、無料で滞在できます。で、逆に、セブ島の場合は、授業料プラス滞在費プラス食事代もついてくるところがあります。これ絶対じゃないんですけど、ついてくるところもあるし、ついてないところもあるんですけど、僕ら一体ついてるところに行かせてもらっています。そういった部分で行くと、やっぱ無料留学の中でも、やっぱりセブ島はすごく、群を抜いていいかなというふうに思ってたりとか。 ただカナダに留学してる人だとかっていうとやっぱセブンドよりもちょっと英語できますよっていう人たちが来てるような印象があるんでそういった意味でもグループの中で自分の力を試したいっていう人はカナダ選んでみるのはいいんじゃないかなというふうに思います今日はですね3つの留学のリアルなポイントについてお話ししていきました特にバンクーバーカナダのお話をしてみたんですけども実際いろいろとある中でカナダ行ってみていいなとか 悪いいなってて感じたところをどんどんど ん, どん発信していくよかったらツイッターだとか概要欄に貼ってるんでよかったら見ていってください。僕はですねこのチャンネルで旅と仕事について極める方法をお話ししています。よかったらチャンネル登録していただいてまた次の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。